順番は上太郎ではなくアナスイになったなら始末するのは最後に一つ言っておく時は加速するやはり俺から仕留めるつもりだろ順番としてはだがプッチは始末する順番をお前からと宣言した私の新たなスタンド新たな能力 そしてこれはお前たちを始末するための能力ではないし最強になるための力でもないこの世の人類が真の幸福に導かれるための力なのだ